平成30年度の海外アーティスト招聘事業で阿蘇市で創作活動を行うアーティストが平成30年10月1日阿蘇市長を表敬訪問しました阿蘇市の佐藤義之市長を表敬訪問したのはニューヨーク在住のビル・クラップス氏55歳ですビル氏は私はこの地の魅力を 自分のアイデアや芸術的な手法をこの地域の方々に残すことができる作品を制作することを楽しみにしていますと制作に取り組む意気込みを話しました。これに対して佐藤市長が世界に誇る阿蘇の大自然の中多くの市民の方々との交流を楽しんでいただき素晴らしい作品が生み出されることを期待していますと挨拶しました。この 海外アーティスト商聘事業は、熊本県や阿蘇市などで構成するアーティスト in 阿蘇実行委員会が、海外で活躍しているアーティストを招いて、現在、世界文化遺産登録を目指し、積極的な取り組みが進められている阿蘇の魅力を世界に向けてアピールしてもらおうと行っているものです。ビル氏は、日本の浮世絵などに影響を受け、 写真をもとにした独自の画法で作品作りに取り組んでいて阿蘇市では阿蘇の草原景観、または火山との共生をテーマに創作活動を行うことになっています。 この海外アーティスト招聘事業は9月21日から11月9日までの50日間となっていて期間中には制作された作品の展覧会も予定されているということです。